皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆづきゆかりでお届けしています。2022年4月29日、今日は超 DQ10TV がありまして、プレゼントの呪文とかでいろいろと配布されました。今回の目玉は、このタクトポーチですね。可愛くないですか 今週のエピソード依頼帳をやっていたのですが、バンマの塔5の祭壇をクリアしたのに、悪魔系モンスターが4匹しか倒せていませんでした。そんなわけはないだろうと、ログを見て、うだうだ考え込んでいました。爆弾岩を4匹倒しているので、これのことかなと思いましたが、爆弾岩は悪魔系じゃなくて物質系なので違います。その後、1の祭壇をクリアしたときに、無事に悪魔系20匹も終わったので、これにて今週のエピソード依頼帳も終わりです。